皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。今日のゲストは2回目のインタビューになります。スコットランド出身、現在フランスのパリに住んでいるドンナさんです。ドンナさんはシーズン1の285のエピソードで出演していただきました。ドンナさんはもう長い間、私のポッドキャストのトランスクリプションをボランティアとして作ってくれています。私の信頼できるチームメンバーでもあり、現在、 快眠スリープセラピストとしての仕事もされていますそれではどんなさん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします久しぶりですね、はい、のりこさん本当にこうやってお話しするのもめっちゃ久しぶりだねそそううそうそ う, そう嬉しいですよ嬉しいでも元気そうね うん、実は元気にしてますよ。よくなってますから。<笑>さすが、さすが。今日はね、その辺の寝るという話について、あの、よくしていきたいと思うんだけれども、まずはやっぱり初めてドナさんのことを知る方もいるので、簡単に自己紹介をお願いします。はい。あの、私はス コ, スコットランド出身ですけど、あの、その時からいろいろな国に住みました。いろいろな仕事もやったし、その時にもちょっと。 とあの睡眠の問題がたくさんありました。うん、それは多分ん15年ぐらい か, かかりましたからすごく大変でした、うん。うん。そうそうそう。それは睡眠がないとちょっとね、あの体にすごく大変です、うんでだから。いつからパリに住んでるんですかトナさんは今回は8年前から。でもそ の, その前は多分2年間、学生の時は2年間。 2年間で、うん、そして他の時は6年間かな。だからちょっとバラバラですよね。あ本当に。でもトータルでもうかなり長いですね。そうですね。多分13年ぐらいですよ、ねあ。じゃあフランス語はもう完璧。え、うん、大丈夫。フランス語はうん完璧かな、うんうん。いやいや大丈夫でしょうね。もうん、仕事もできるぐらいだから。 そうですね。あの最近あのフランス人に な, りになりました。国籍を取りましたからそうそう。そう、おめ で, おめでとうっていうことなんですよね。本<笑>当におめでとうのことですよ。パスポート取って。えーうん、ブレックシッツ の,、えー、のために、ね。そうそう。じゃあ EU のパスポートっていうのことですね。うん、そ, うすねそうそうそう。えじゃ あ, あのちなみにあの、ドナさんは今何語を話せるんですかあ、そうですか。うん、あの。 もちろ ん, 英 語, ちろん 英, 語語英語ですよね。国語で、うん、フランス語、そしてスペインですよね。ス ペ, スペイン語も、はいはい、そうそうそう。キューバに2年間住んでいましたから。まだ忘れてないですかあ、まだ忘れてない。お友達がいっぱいいますから、毎日話してま す,、うんいいすね。日本語と以外に。<笑><笑>外に<笑>で、まあもちろんそのスペイン語のあとは日本語か。うんうん あ違いますイタリア語も。おそうおイタリアは 1, 1年間に住みました。ああ、すごいな。でももちろん日本語とスペイン語は本当に似ていますから、うん、それの方が簡単ですよねあの。発音ってことですよね。うん、発音もあるし、あとは言葉もちょっと似ていますよね。日本語と あ、違う違う、イタリア語ってことか違います。イタリア語。そうです、ねはい、そうそう。あ、なるほど。そっかそっか、じゃあ、もちろんスペイン語とイタリア語は、まあ、勉強しやすかったってことですね。うそうですよね。日本語は全然違いますよね。ん<笑> そ, んな そ, う そ, うその辺は。でも、あのー、あまり日本語勉強してないって言ってたけど、全然大丈夫ね、今日。 大大丈丈夫夫かな<笑>見てみましょううはははいはい、はい大丈夫そうです、はいはい、<笑>じゃ あ, あの早速あのこのドナさんが最近始められた新しいお仕事ねススリープセラピスト、はい、私はこのことについて全然知らなかったのでまずあのどうしてスリープセラピストになろうと思ったのかっていうことをちょっと説明してもらってもいいですか はいもちろん。あさっきちょ っ, ちょっと話しましたけど、私は10年間ぐらいあのし、えー、睡眠症悩んでいましたうん。障害ね、睡眠障害かな、多分。本当の、うそう、障害ですよ。あの、その時のに、本当にこのうん痛みじゃなくて、でも、その問題は10年後ぐらい、 本当に悩んでました集中のことあとはあのもちろん一日一日中は大変ですよね睡眠がないと本当にもう全然寝られなかったのそれともなんか寝たけどよく寝られないとかそんな感じそうですよね。うん 深く睡眠が全然取れなかったです。あそれなんですか 深, 深い睡眠かそう深いそうあそう。本当に、じゃあもうすべてその次の日にも影響があるし、体にも影響があるし。もちろん、もちろん。仕事の方も大変だったし。うんうん、だから、本当に大変な時でした、うん。じゃあ自分でもその大きな悩みがあって、ストレスがあって、で、どうやって克服したんですかどんなさん。 実はもちろんいろいろなあのお医者さんに行きましたよね、うん。でも、あいにくお医者さんはほとんどお医者さんの勉強は多分7年間、9年間ぐらいかかりますよね。うん、でも、その間にあのお医者さんは4時間だけ睡眠の勉強してます。そっか。じゃあ、ほんとに何も知らな い, らないんだな。何も知らない。だから、そういう解決は くずりだけですよねあじゃあ、ドナさんはちょっと困って、お医者さんに行ったけど、あ、じゃあこの薬を飲んでみてください、みたいなことしかしてもらえなかったんだ。そう、何回も何回もくずり を, を試してみたけど、もちろん悪いことですよ、本当に。ですよね。薬に頼るのは実は根本的な解決じゃないね。うそうですよね。実はその問題があると。 あのそういう薬は全然動かないんです少しだけ多分2週間だけで き, できるけど、うん、あとは解説解説かないんですじゃあ全然もう解決できなくってそこで多分、うん、スリープセラピストっていう仕事の存在を知ったのかなそうですねはいはいはいそれは意味がある仕事だから、うん、その前はたくさんの仕事をやって大きい会社ででも2年間前はあ それがが一番いいかなと思って、意味があ る, 仕事になるから自分の経験も活かせるし、そうですね、そ自分が困ったことを踏まえてアドバイスもできるし、はい、でもそのそうです、ね、この仕事をするために資格とか勉強しなきゃいけなかったんだよね、どんなさ、うん。そうですねだ。だから1年前、この睡眠 教, 教育さみたいな。 みたいな資格を取って、はいはいうん、それから今はそういう仕事をやってます。そうおめでとうございます、うん。本当に。うん、だから今は自分のウェブサイトもあって、あの困っている人と直接あのセッションというかね、あのお話を聞くっていうことをされてるんですよね。 うん、そうそうそういろいろなポイントがありますよねあの。1対1のセッションをやっているしそして会社の中でウェビナーとかいろいろやってますおあ。企業向けにもやってるんだ、はい、そうですね、はい、うん、ということは本当に実際に世界中にあまりよく寝られない睡眠の質が悪いって困っている人がたくさんいるんですねドナさん。 たくさんたくさん大変な人はほとんど世界中に 10% ぐらいそんなにで多分です、ね、このコロナの時代でもっとなんか悩みとかストレスがあって困っている人が多分たくさんいるそ う, そうそうそうだからパあのフランス の, の方は 10% ぐらい 本当に大変な問題がある。でも、満足してない睡眠の方ですね。満足してない睡眠は、うん、多分 70% です。そっか。じゃあ 寝, 寝てるけど、なんかでもちょっとなっていう自分の睡眠の質に満足できない人が 70% 以上もいるんだ。そうそれこれはもう本当に大きな問題だね。うん 本当に。でもね、ノリコさん、日本の方は一番悪いですよね、世界で。データ、データだときに。データの、そう。日本人。そうそうそう日本人ん悩んでる。みんな悩んでる。でも、その前あの、コロナの前でもそうだと思いますね。やっぱのの日本を見ると、ストレスが多い、うん、残業が多いし、いつも電車の中に。 みんな<笑>、そうそうそう、あの電車の中でも寝てるね。るあそう、睡眠。か, かわいそう、うんうん。そうですね。睡眠不足な人がと、とても多い、多いですね。はい、そうなんだ、日本ではそういうデータがあるんですね。そうですね、えー、一番割り。うん、二番目はサウジアラビアです。あ、本当に。うん、ええー、ヨーロッパの人はどうなんですか。 ヨ ー, ーロッパの人はフランスと同じように、うん、日本に比べたら悪くない、うんうん。悪いけどそんなに悪くない。うん、そう、日本に比べたらね。うん、へえ、そっか。じゃあ、ドナさんはだいたい今フランス語でセッションしてる。そのフランスのフランス人のクライアントの方が多いのかな ああ違います。私のクライアントは世界中ですよね。あ、本当にやっぱりすごいねほとんど英語でやってます。あ、本当に。と、は、に、いえー、じゃ あ, あの、ドナさん の, あのウェブサイトの名前をちょっと言ってくださいよ。あのあ今聞いてるリスナーさんに。英語ですよね。うん、designyoursleep.com です。わかりました。じゃあもしこれを聞いている、うんまあ、私もね、世界中にリスナーさんがいますから、ちょっと悩みがある、なんかよく寝られない。 っていう方はちょっとねウェブサイトをチェックする必要があると思います。うん、あ, あとは It's i n s t a の方はデザインのスリープもそれはとてもあのおすすめがいっぱいありますからぜひ見てください。あ、本当に。あ、じゃあ私チェックしてみよう、はい。あ、それも知らなかった。じゃあインスタもやっています。はい、そうそ う, そ, うその方はたくさんのあのおすすめがあるからぜひ見てくださいね。え、例えばどんなさその 今、まあ、一概にはね、アドバイスできないと思うんですよね。いろいろなケースがあると思うから、そう で, すね、でも、はいまあ、一般的によく寝られるための、まあ、ドナさん、そのセラピストとしてアドバイスできること、まあ、その私たちが今日から始められそうなことって何ですか実はそういう質問は紀子さんに聞きたいです。お私にさんはそうですね。紀子さんはほとんどよく寝られますよね。うん 最近は多分手術のことは大変でしたけど。ほとんどは。はい、あの、まあじゃあちょっと私の話皆さんそれごめんなさい。何、うんうん、でしょうか、それは。うん、じゃあ私はなコロナ、コロナその手術の前ね、2月に手術を受けたんですけど、その前は、うん、ほとんど本当に快眠、ね、よく寝られる。で、朝起きた時も、うわー、よく寝たみたいな感じ、うん。で、私の大きいのはですね、やっぱり。 朝起きる時間と寝る時間、大体いつも同じですね。だからもうルーティンがあるっていうか、はい、なのでもう決まった時間に起きて決まった時間に寝る、必ず。これで一定時間必ず寝ている。これは大きいと思うんですが、ドーナさんどうでしょうかそうですよね、のりこさん。それは一番いいおすすめです。あ、本当んにそうそう私のやり方いいんですねそうそうそうそうそう。<笑>そう。他は ど, どう思いますかじゃあ他は。 他はでもあんまりね気をつけてそれ意識してないけど夜例えば寝る前あの寝る前私の時間がありますよねこの時間に寝るその前の3時間ぐらいはあの何も食べてないですね。うん、それも大切です。 あ本当におお、うん、だから、なんででしょうかたぶん、多分消化じゃない、消化、そのダイジェスト、消化。例えば、寝る前に重たいものとか食べると、お腹がやっぱり動くから、多分絶対影響があると私は思っているんですけど。<笑>本当ですよ。あ、うすごいそうそうそう<笑>、うん、実はそ、その箱がありますけど、うん、あの食べるとあの体温気温が上がります。うん あ そ, うそうなんだ。寝る時は下がる方がいいです。うんうん、おお、これはいいアドバイスですね、うん。だから寝る前にあんまり食べてはいけないってことなんだ。ね、そうですよね。うん、あと、運動も運動もする時も体温が下がりますから、それもあまり良くないです。運動ね。あ、それまでも実は聞いたことある、はい。寝る前に激しい運動しちゃだめなんでしょそうですね。も、ねうんうん、もちろん昼間も 大, 大丈夫ですけど、うんうん、5時後はあまりした方がいいです、うん、しないほうがいいしない方がいいがあまりですいい、はいうん。でも多分逆にそのヨガみたいななんかストレッチみたいな運動はいいのかな、うん、そうですね。それは全然大丈夫です。うん、リラックスをしたらいいですよ。うんうん、なるほどもちろん。あのこれはどうですかこれは私が多分どこかで見た情報なんですけどもし寝られない時に、うん、あのよくなんですかね 温めた牛乳、ミルクとかハーブティーを飲むのはいいと聞いたんですけど、それはオッケーそれは実は人によりますよね。うん、ああ、なるほど、人によるんだ。うん人によります。あじゃゃ気をつけなきゃいけない、ね、アレルギーがありますよねあの。牛乳とかはアレルギーがあ る,、ねうんうんうん、いるから、それは本当に人によります。うんうんそうすると、時々ちょっと。 あの、ああなんと言うかな、ピピをするからね。そうそうそ う, そう夜中に、おしっこね、トイレに行かなきゃ。そ う, そうそう、トイレに行かなきゃ。それは確かにあの私はありますね。やっぱり私はもうどんどん年になってきてね、中年のおばさんだから、ちょっ と, 水分を<笑>そと、ほんとほんと、水分を取りすぎると、トイレに行かなきゃいけないね。で、そのために起きちゃったら夜中に、あその後寝られないってことあるんですよね。 そうですよね。ねだから避けた方がいいそれはやばいー。避けた方がいいですね。<笑>なるべく夜中に起きたくないもんね。うん、あるあるですね。そっか、他に何か絶対やっちゃいけないこととかあるんですか、ね、寝る前に。そうすると、もうもう絶対質が悪くなるとか。 そう、もちろんカフェインですよね。カフェインですね。それは私もわかる。そうそうそ う, そ う, う。でももちろん人は違いますから、多分んのりこさんは10時にカフェを、うん、飲んだら大丈夫。いやいや、私はもう全然飲んでないんですよ。あの、若い時は本当に20代は本当に全然影響がなかった。私。そうですね。ただ年齢によりますから、ねそう。で、多分30歳を過ぎてから、私はもうどんどんコーヒーの回数を。 飲む回数を減らしていって、今はもう1日2回だけです。朝、朝だけ。午前中だけ。うもう昼から絶対飲みません、はい、コーヒー。はいはいはい、わ<笑>かりました。うん、そうですね。気をつけなきゃね。<笑>変わりますよね。あとは、睡眠のことはちょっとそんなに難しくないんですよね。あ、そうですか。3, 3つのポ イ, ントポイントがあります。1つは、睡眠圧ということ。むかむか睡眠睡眠圧 うん、あるいはそれあの、例えば、うん、のりこさんはたぶん7時に起きて、うん、だから睡眠熱はずっとずっとずっと溜まっていますよね。うん、これはケミカルです。うん、あ、これ英語ごめん。私日本語と思って聞いてたけど、英語その言葉。睡眠。熱。違います。熱、プレッシャーみたいな感じ。 圧あごめん、私全然分からないから、睡眠圧。圧ですね。はい、は, いはいはい。ははいそうそうそ う, そ う, そう。圧力の圧ですね、うんはい。圧力の圧。そうそうそう。だから、この圧はあの7時に起きて、うん、そして11時になると、うんうん、睡眠圧が16時間になりますよね。うんうん、あ、そういう意味なんだ。は あの朝の11に起きたら、うん、睡眠夏は、うん、12時間だけですよね、うんなるほど。だから寝られない。あ、そのえ10時に起きる方が寝られないってことあれ私ちょっとまだ理解できてないな。ごめんなさい。もう一回説明してください。ああの睡眠夏が溜まって、<笑>うん、そ, れそう長いほど寝られないってことですよね。そうですね。あ、ってる、ね、それは私の理解。うん、そ, うそうそうそう。でも時に ああ11時に起きたら、うん、その睡眠夏が12時間だけですよね、うん、だから十分じゃない十分じゃない十分じゃないだから例えば時差ぼきになりますよねあの時間が変わると分かります か, うか、うん、だからいつもちょっと待って私が説明が合ってるかどうかねあのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ はい、で6時に起きて10時半に寝てる。で、それが自分の中の睡眠圧が一定です、いつも。そうでもある日突然何 か, あの何かあって、夜遅れ て, てそうそうそう、例えば朝10時とか起きちゃうと、自分のレギュラーな一定な睡眠圧が変わるんですね。そうですね。それは本当に悪い。悪い。うんはい、うんうんというただやっぱりれな い, いつも同じ睡眠圧の方がいいんですね。 そ う, いうことそうですね。大きい、大きい睡眠圧、うん、うん、の方がいい、近いと、そう、もちろん、もちろん、近い睡眠圧があると、全然なられないです。うん、そうか、じゃあ、起きた時間から寝る時間の間、それが睡眠圧なんですね。睡眠圧関係の、うん、だからほ、ほとんどの人は週末に変わるんじゃないですか、うんうん はあ、だから日曜日の夜は本当に大変です。はあ、ストレスがたまると寝られないな。いや、実はドナさん、私ね、週末も全く同じルーティーンなんです。だから寝られます。<笑>かりますか週末も早起きするんですよ、私結構。それ が, いいイベントがない時ねそのパーーティーととかか行くとか以外、はい 必ずいつも通り起きて、だいたいいつも通りの時間に寝てるんですよ。週末もでもほとんどね人は違いますよね。違いますね。夜更かしずっと起きてるね。うそう。だから睡眠準備ができないあのそういうことはいつも変わってる。時差ボケみたいな感じに。で少しずつ少しずれずれていくんだ。ね。そうですねはい。 はいはい、あいいアドバイス。はい、そっかそっかそう分かる分かる。体内時計は一番大切ですよね。うん、なるほどね。はいお。じゃあそれが第一のポイントです。睡眠圧とか体内時計のことね。そう、うん、そ, うそれは二つ。体内時計、うんおそうか。そう、体内時計はもちろん時計ですからね。はい。あの、同じ時間に宿をしたら、同じ寝る時間をしたら、 同じ時間に運動したらすごく同時にする体の中に、うんうん、体が分かります、うん、毎日すルーティンをしたら覚えてる、うん、だから睡眠ホ ル, ミンホルモンがよ く, 寝てのよく 動,、うん、動いてますね、うん、なるほどじゃあ私はそうなんだたぶ安心しました絶対に絶対にだから<笑>か寝られますそうですねおお面白いえ他にはありますか あう そ, うあのうん、そうですね。日のポイントは、それは一番いいポイントだったけど、うんうん、ス, トストレスですよね。これはすごく感じる。だから、ほとんどの人はあの朝から夜までストスレスとか溜まっていますよね。休憩しないことは本当に悪いだから睡眠のこと。だから、基本的に今の時代の、まあ、いろいろな要因ですよね。 家族のこと、仕事のこと、将来のこと、コロナのこと、いろいろなストレス。ががやっぱり一番影響があるってことです ね, そうで す, ねそうです。ですから、だから、一日中は少 し, 少しだけ、2分、3分だけ、ちょっとリラックスすることは一番いい。本当だ、ちちょっと立ち止まって、ね、ストレスがたまらないからね、そうするといや。ストレスは本当にちょっと、ね、大きな。 敵ですね。本当に私たちの生活にとって、そ、はい、う、そう、そう、そう。いやあのドナさん、ちょっとドナさんねメッセージで送って伝えたことがあるんだけど、その鮮血手術をした時に、術後やっぱり2週間ぐらい私の睡眠は本当に悪くなったんです。やっぱり、はいまあ、お腹が痛いっていうのもあったんだけど、やっぱりなんか心配事とかあるじゃん。あ大丈夫かなみたいな感じで夜中に何度も起きちゃったんですよ私。はいうん。だからストレスって本当に睡眠に良くないなっていう。 いうのは私よくわかります、うん、はいはいでもそうあの起きるとき夜中に、うん、あ起きるときは時計を見ない方がいいです見ちゃったのよ私それはわか、うん、よくないね私あの横にすぐスマホがあるからあ今何時かなって見ちゃうんだよねそうだからそうするとストレスがたまるでしょ、うん、時間がこ数えるから そ, う そ, うそれも同じ 同じそうそう、私はその起きたときに、うん、例えば3時とかだったら、うん、えー、3時なのに起きちゃったみたいなね。やばいみたいな。寝なきゃいけないのにっていう、余計にストレスをかけてるんですよね。そう、そういう ス, ストレスのホームが出るから、うん、そう、見ない方がいいですよ。うん、本当にそれいいアドバイスですね。そう、うん、本当にえ。じゃあ私質問してもいいですか、一つ。はい、も, あのもちろん。昼寝ってどうですか、シエスタ。 これは良 い, いことなんですか、あのー、悪いことなんです、うんうん、ちょっと睡眠のこの問題を悩んでる時はちょっと避けた方がいいですねあ、そうなんだそう、うん、それはあの睡眠圧が必要ですからねうんうん、あ, あ睡眠圧、そこで逆に取っちゃうとまた睡眠圧がちょっと崩れるんだ、ね、体内時計も崩れる うんうん、そうですね。食欲みたいな感じに、ちょっとこの昼寝はスナックになるんじゃないですそうそう、いい例えですね。おやつになっちゃうんですね。おやつになっちゃうんですけど、ちょっと睡眠圧があのあ減少するから。そっか。いや、うん、でもパワーナップっていう言葉聞いたことあるんですよ。パワーナップ。そうだからだ、それはいいことです。うんうん、よくよく寝 ら, 寝られるときは、ぜひやってください。昼寝は全然問題じゃない。 で も, 睡, も睡眠問題があったら避けた方がいい。そっか。じゃあ私みたいにレギュラーでちゃんと寝られる人の場合、うん、パワーナップは効果的だけど、で, ね、でも、はい、睡眠障害がもともとある人にはおすすめできないんですね。そうですね。深いな。合ってる。る合ってる。気をつけなきゃ。<笑><あー><笑>そうですね。いや、なんかいろんなことが影響するんだ。そうですね。はい、面白い。 そうかいやドナさん結構忙しいね毎日だって世界中に困ってる人がいるわけだからそうですよ ね, ね大変ですよねみんな違いますからねちょっとあでもあのよかったドナさんが頑張って勉強して資格を取ってで今忙しくして、まあ、ビジネスとしてもうまくいってるのもいい、ね、私は嬉しいしあと世界中に困ってる人を助けてるっていうのもものすごく意味があるし私はとても嬉しいですドナさん。 ありがとうございます、うん私。私も実は嬉しいですけど、うん、まだまだですよね。新しい事業ですから。あ、本 当, うん、あ本当にそう、うん。いろいろ、うん、うん。いろいろやっていきますよね。うんはい、そうなんですよね。わかるあの。私も一人でいろいろやってるから、いろいろやっていかなきゃね、そのクライアントさんを探さなきゃいけないから。 じ事業をこおおおす時は本当に大変ですですよ、ね、そ, うそうね、そう自分の会社を起こしたわけだからね。そ会社っ自分のビジネス。そう。一人ぼっちな気持ちは毎日ちょっと悩んでますよね。うん、<笑>そうそうそうローラーコスタみたいな感じですよね。うん、あるあるなんかさあの、ソーシャルみたいなね、インスタグラムもやらなきゃいけないし、なんかいろいろなブログみたいな記事を書いてね、こういうことをこう、うん、宣伝 し, たかしていかなきゃいけないし。 大変だよね。でも頑張ってるドナーナさん、すごい。でも、すごく面白いですよね。うん、うん、私は聞いてて面白かった。うんね、睡眠の世 界, 世界は本当に面白い。有、う、名、ん、の世界もね。ね夢、いろいろあー、そっか。実は、あ, あ、これちょっとごめんなさい、もう時間結構きたけど、もう一つじゃ夢ねいえいえ。夢は必ずみんな見てるもんなんですか、うん、みんな見てるけど、うん、多分覚えてない。 私そう全然覚えてないんだけど、うん、朝起きた。全然ですか全然全然ああ。だから。でも、夢を見てますかいや、多分見てる。いや、だからそれが知りたいの。見, 見てるんでしょうね、多分見てるんじゃない多 分, 多分でも起きた時に。記 憶, 記憶が全 然, 全, 然全然夢を見たという感じがない。ああ、うん、そうですか。それは、い, い, つ, いつからいやずっと前からもうだい。だいぶ前から。うん 人口に多分 10% ぐ ら, いぐらいが覚えられない。ああうん、じゃあ私はその 10% ですね。そうだと思います。えー、珍しいな。うん、うんなんでかなで も, でも多分変わりますよね。あ、本当将来に。はい。そっか。いや、時々よ。本当に時々なんか覚えてることもあるのよ。でも大体が、大体が全然。だから夢見てないのかなって思ってたんだけど、実は多分見てるんですね。う でも見るときはぜひ次の日にちょっとそういう夢を書いてトレーニングになりますからだから次の次の日は多分またまた来るえ夢ってじゃあごめんなさいもう一つごめんなさいこれは気になるはいその見た内容の夢って何かすごく意味があることなんですかもちろん意味がありますはいもちろんもちろんでもでももちろん例えば君も 熊を見るときは、熊？動物熊？そう、熊を見ると、それ熊の意味はないですね。<笑>人生の中に意味がありますけど、<笑>けどその熊はこういうことと意味があるは絶対ない。<笑>人によりますよね。わかりますか？<笑>いや、ちょっとよくわからなかった。ちょっと説明。<笑><ゃあ><笑> 例えば、夢の中に熊が、例えば自分が森の中歩いてて、わっと熊が出てきて、その熊自体に意味はない。えっとえっと、意味はない。あの、うん、ほとんどはあ熊があるから怖がっているという意味はある。うんうんうん、あ、じゃあそのとことは全然ない。あ、じゃない、じゃない。<笑>じゃない、じゃない。うんうん、人によりますから、うん。人の人生の中によります。うん なるほどあそっかそっかじゃあその一般的な話にはならないってことですねクマが出てきたからそういう意味だっていう意味にはならないけどその誰がその夢を見たかということによって多分違うんだ人によってねそうですねはいそうそか分析ができないそういうそうそううんでも何か必ずその時のじょ状況によるのかなその人のねうん、うん、自分がそういう夢を分析した方がいい、うん、なるほど。 はい、あそっかそっかだからメモ し, して残したほうがいいんだ記録を。実は私は毎日やってますあ本当にすごい、うん、夢夢日記ですね夢の日記、うん、そうちょっと解決が出るんですよねあ本当にそう私の人生の中にあこれは何ですかこういうあ考えるんだこういうことかなみたいなそうですねはい、うん、それが深い関係があるんだね 私の旦那さんは私と違ってよく夢を見、まあ、覚えてると思うんだけどよく自分が戦っている本当にフィジカルなんかファイティングなんか誰かととかなんかゾンビとか<笑>なんか襲われてでか何か戦ってる夢をよく見るっていうんだけどそれはなんか大丈夫かな彼は<笑>多 分, 分かれわ私は分からないけど多分仕事の方にちょっと誰かと。 ええー、<笑>そうか、えー、全然心配ない私、うん、いや大丈夫大丈夫なんかそうよく言うんですよなんか誰かと戦ってるって言ってうんうんうん、ね、心配ですね<笑><笑>はいそっかわかりましたドナさん面白かった今日の話今まで多分こんな話したことないからうんそうですねうん<笑>であの本当に多分私のリスナーさんも あの悩んでる人多 い, 多いと思うから、じゃあ皆さん、ぜひね、ドナさんのサイトをチェックして、多分いろいろな、ね、情報も書いてあるから、参考になることが多いかもしれない。うんうん、英語ですけどね、ぜひ見てください。実は一番便利なところはインスタグラムかな、うん、インスタグラムもう一回名前をアカウント名。Design Your Sleep.、はい 皆さんフォローしましまょう、うん、そのインスタグラムの方はたくさんたくさんのツールがあるから一番いいと思います。わ<笑>かりました。じゃあ皆さんでフォローしてみましょう。ええー、ドナさん楽しかったね。 20 分, 楽しかったお20分で終わると思ったけど、40分ぐらいいっちゃったよ。<笑>本当ですか。<笑>はい、まあまあでもいい、あの楽しかったです。ごめんなさいね、私がよく理解でき な, なかったこともあったけど。うん、あの、トランス。私の日本語ですよ。いやいや、あのうまく説明できたかな。でも、あのトランスクリプションを作るときに、もしあのわからない言葉とか出てきたら、私またメッセージを送りますね。 はいもちろんもちろん。ろん<笑>ありがとうドナスさん。じゃあのここで今回録音を終わりましょう。ありがとう い, いえいえじゃあのまたね。また ね, ー<笑>またねー気をつけてのりかさん。はい。